一番正直やりたかった企画ガチ解決でございますシクサメリングの何？じです観光していってくださいもう全力で潰すだけですね<笑><笑> サムライキングチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、はい、マックスです。えっ、ー、と私は本日以前イベントやらせていただいたあのこちらがです長野県のあの佐平ラとこにありますイオモール佐平店さんこちらにお邪魔させていただいて本日どうせなのお店みさん、じゃあスベベンこだわり和食と甘味ところ寿司屋さん。あのですね今回ちょっとあの洋服がまず違うんですよ。はい。僕はあのまあ私服なんですけどなん<笑>で私服かとえっ、ー、と。 意味はない<笑><笑>いや違う違うムライチャンネルとちょっとだけ思考が違いますなんでかというとこの「サムライチャンネル」にもシリーズがこう生まれましてなんと今回その1回目なんですけれどもそのシリーズは何ぞやとズバリガチ対決でございますはいなのでちょっと若干いつもより真面目な感じなんですけれども今回ですねから始まりましたこの企画知り合いの色々な フフードファイターまあ知られてない人もいるんですけれども大食いの方早食いの方フードファイターまあいろいろいらっしゃるんですけれども今回はデカ掘りののロガーさんとの対決でございます最初にこの企画に対しての僕の宣言をしておきたいんですけれども相手が誰だろうと完全にフルで全力を出す感じなので釣り方的にちょっと k o になるケースもちょっとあるのかなと思うんですけれども、えー、とその辺はもう完全に僕はもう気にしないでやります一番皆様に伝わると思うので 一番正直やりりたたかった企画でもありますで、もあますこのテーマの共通点はもう相手が誰だろうと関係ない相手の方ももちろんガチで来ていただくんですけれどいつものね感じとかウェイみたいな感じとはならないと思うんですがこちらの僕メインの方では結構こうやってやってるんですけれども「サムライチャンネル」の方でも世界の皆様に向けて本気のフードファイトでの、えー、お見せできればいいなと思っておりますのでよろしくお願いしますで本日対決するデカモリアメーバープログランキング ビッググルメランキングのトップロガ ー, ーでデカモリプロガ ー, ーでございます。最近は YouTube も始められました。こちらです。どうも。どうもええー、シャモリングのカズ で, で す, よ す, いいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に来て大変で。で、えー、早速なんですけれども、今日対戦していただくメニューなんですけど、はい、デカ盛りの唐揚げ丼とあとデカ盛りのパフェなんですよ。はい、で、唐揚げ丼っていうのがまあ3キロ。 で、まあ、パフェも3 k ロオーバーぐらいなんで最低ラインは6 k ロオーバーですなるほどはいであちらのちょの方分かりやすいかなこれなんですよこれキングパフェってこのあるじゃないですかま、はいはははははい、だも以前イベントでいただいた、はいはいはい、あのやらせてもらったえっと率直に行きたいんですけれどこのオファーを受けてくださった一番の理由ってなんですか一番の理由ですねマックス鈴木を倒したいそれだけです<笑> 本当にありがとうございますいやもうこういうことなんですよ<笑>あの変な話こういうオファーさせていただいて例えばブランディングがあるからいやそういうのはちょっとあれなんだよねって言う方もやっぱ絶対いらっしゃると思うんですよだけど僕はすごいやりたいっていう中でお受けしてもらったっていうのがもう本当にありがたいですマジありがとうございますちなみになんですけれども今回のこの動画なんですけれども岡田さんの方岡田さん YouTube やられてます動くデカ盛り で僕のほうの MAXTV でも視察なのであのいろんな角度からご視聴いただければと思いますので、はい、よろしくお願いしま す, しします、えー、改めて確認です唐揚げ丼とパフェで6キロ以上で制限時間というよりは、えー、先に食べきったお口、はい、という形になりますあえてこれ以上言う必要はないのかなと思うんですけれどもれ意気込み を, を改めて聞かせていただければなと思います、はい、今日はですね本当この日のためになかなか今までやったことないぐらい<笑>鍛えてきました 全力でやりたいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、とじゃあ僕も一応、はい、あまあちょっとあのい ろ, いろな事情があって特に最近生きなているんですけれども本当に僕が大きさでも何でもなく生きている意味っていうのがここにあってはいなのでそれをちょっと発揮したいなと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。 ああいう風にあの倒すぞと意気込み言いましたけどもちろんその気持ちは変わらないんですが今持ってる全力をぶつけた時にマックスさんにどのぐらい食らいつけるかとそこが今一番ですかねあの正直大食いに関しては先輩ですし実力もだいぶこう今の時点では差があると思うので、まあ、その中でもなんとか食らいつこうとやってきたことがありますで。 それを今日はぶつけたいいなっていう気持ちが一番です、ね、なみに今までマックスさんとガチ対決というのをやられたことはあ い, いやあのガチガチのガチはないですねあのイベントでちょっと楽しくみたいなそういうのはあったかなっていう感じですけど今回初めてそうです、ね、気本気の挑戦とは気ですね挑戦、うん、という か, なんか作戦みたいなものとかもそういうのはあるないますかいやもうですねあの実は 実はあの、はい、唐揚げ練習に来てますなるほど。<笑>で、漢字はつかめてるんですけど、はい、やっぱり、あのー、飲み込む力とか、おそらく全然まだかなってないと思うんで、まあ、いかにうまく水を使うかっていうところにもなってくるかなっていう、じゃあ、一回練習されて、少しはコツをつかみ始めたというか。そうです、ね マックスさんはあのずっとテレビで見てすごいなぁと、まあ、目標というかあの尊敬する人の一人なんで今日はそれを超えられる絶対勝ちたいって気持ちでまだまだ実力が及ばないと思ってらっしゃるかもしれませんが僕は今日今までの培った努力というか全力でぶつけていきますんで覚悟していてくださいお願いします なんかフードファイトっていうものに対して、まあ、大食いか大食いとかまあ早食いとかっていうものに関して、えっと、現状多分日本だとまあエンタメ要素がもうくぶくりほぼエンタメスポーツって見てくださってるっていうか捉えてくださって認知度は多分ほぼないに等しいんですよでも多分今やりたいなっていうかやろうとしてることはそっちのスポーツっていう中で例えばです、ね、食べ方が汚いとか味わったり食べるの分かるんですけど 僕はそれをスポーツだと思ってやっててやるんで逆になんかこうゆっくりやりたくない部分がありそれをこう実現してくれたのはこのチャンネルででそのオファーを開拓してくれたのがガーさんでっていう本当にもう恵まれた環境でこれ以上ないんですよガーデさんやっぱ年上だし業界歴も長いっていう中でやっぱり普通に考えたら普通に考えたらですよ立場的にガえデチャレンジャーでまあ大食いの感じで言うとあれなんですけれど だからといって僕が手を抜くみたいなことは何よりやっぱホントしいのがそのオファーを受けてくださった気持ちなのでそれに僕が応えるっていうのは多分本気がないんですよね1回目だし本当にやっぱ見せたい部分っていうのはそのなんか早く食べたとか遅く食べたとか綺麗に食べたか汚く食べたっていうのもあるんですけどその先にあるその奥にある当人同士の気持ちというかうんこれだけ真剣にやってるんだよっていうのを こ う, ていうかまく、あ、見せれたらな、表現できたらなっていうふうに思ってますもうホントにあの TBS の昔やったフードバトルクラブと、はいはい、向かい合ってもう本当にもうなんかもう殺し合いみたいな目つきお互いお互いを見てお前絶対食ってっかんなみたいなもう本当喧嘩ですよね分かりやすく言ったらそうです ね,、うん、あのね食べ物を使った負けたくないですし事実僕負けてるんですよガューさんに前のこの、本当にこのここ場所ですよ、ね 圧倒的な差つけられてるんでカ フ, フェに関しては唐揚げ屋までやってないんで分かんないんですけど最近多分モチベーブションも皆さすごい高いし、うん、それで実は食べれる量も増えてるし仕上げてきたって言ってるしもうこんなありがたいことないんでもう全力であっとい言っちゃうと潰すだけですね、うん、えっとオファーをオッケー受けて く, れくださったことを後悔するぐらい 圧倒的にねじ伏せたいと思いますんで覚悟してください。 侍年初のタイムチーホンキーショーなんかこう、始まる前も、ソロの時にやったんですけど、<笑>やっぱりこの、早食いってものに関して、あんまりこう、がっちりやる方って、やっぱりいらっしゃらないって非常の中で。で 正直言うと今勝負は僕勝ちましたけど俺個人的には心の中で結構完敗なんですよあのあんまり普段僕大会とかでも人ととか見ないんですけど今回対面でやっぱチラチラって見てた自分がいたんですよあー確かにね、うん、まずその時点で自分に集中できてなかったなっていう、えー、と弱点のまず一つまあ まあとチラッチャとト見た時に多分唐揚げの最初ヘルスピン多分ガルサンの方が早かったと思うんですよね正直そうなんですよですよね、えー、っていうので僕の思い描いてるのとは全然程遠いというか、うん、っていうその部分での僕の中で負けだって思うのがその2つ、うんうん、あともう1つ思ったのはめちゃくちゃ多分仕上げられてきてるんだ 純粋に嬉しかったのと、やっぱ悔しいって言ってくれたのがやっぱめちゃくちゃやっぱ嬉しくて、そ の, その、ね、どれだけの思いでこう来てくれたのかなっていうのが、もう嬉しいしかないですね<笑>、はい。ありがとうございました。一応本当に改めてあの来ていただいたんでした。ええ、中老さありがとうございました。あと一応あの。<笑> 僕やらすもってチャンネルなんであのこういう映像なんですけどもあの最後までご視聴ありがとうございましたえっと多分その本当にわずかな差だったと思いますし、うん、今後も続けていきたいなと思いますので面白かったらお付き合いいただければなと思います、うんはい、これで終わりじゃないんでむしろ始まりだと思、はいます本気のガチとガチの対決でつかり合いっていうのを どんど ん, ど ん, どん日本のみならず、海外の方にも向けて、発信していけられれば。もっと面白いことができるんじゃないかな。いつか日本と海外みたいな、のガチンコでできると思っています。対面とかで、ね。はい、ありがとうございます。じゃあこちらで、以上となります。お疲れ様でした。ありがとうございます。ま, すまた直前させてください。もちろん。お願いします。 実は、うん、実はダミーこないの結構必死だったいやー悔しいって言われた瞬間ちょっとマジやばかったなマジ、うんうん、で嬉しいっすね本当嬉しいそれぐらい本気で、ま、こう、真っ向勝負に戦ってきてくださって嬉し、はいで、えー、すね<笑>正直あんまりこう<笑>オファーを まあ、処理を受けてくださる方が、まあ、正直少ない中で。ココラコーファーを、紹介いただいて。いや、このガチチャレンジの未来、わかるんじゃないですか。<笑><笑>これだけ思ってくれる人が、一人でもいるだけでも。<笑><笑><笑>と思いますよ。いや、俺正直初めて。唐揚げ早いよ、本当にマジで。<笑>な、どうやって特訓したんですか、俺、ほん。 本当にマジで触れましたよ。<笑>本当に震えたマジで。<笑>俺マジでこいつやべえと思いました。マジで<笑>なんかね、多分だけど同じような気持ちだと思う。なんかもうなんかね、やっぱこう な, なんかプレイヤー同士なんかこうあのあなんかプレーで分かり合えるもの多分あって真剣であればあるほど。 悔しいやら嬉しいやなんか<笑>。ちなみにこれあの全然関係ないですけど、はいはいはい、例えばですよ。別にその極端な所このチャンネルじゃなくてもいいんですけど、他にガールさんはこうやって戦いたい相手います。戦いたい相手。相手いやお、そのなんかいやそのお前を倒してんだよっていう。僕の中では、もうなんて言うんだろう。 今もう 今, 今日までマックスさんにもう一歩でも近づきたいって気持ちでやってきたんで今は全然そんなことも何でも考えてなかったです本当に<笑>もう「っ」よりも<笑>これに合わせてきたんで俺は<笑>最近だとゾウさんだとか あ, あの辺が出てきた時になんか ちょっとこう、量を多く食べたり、そういうのを見たりすると、ちょっと嫉妬してるなんか、気持ちっていうか、嫉 妬, 嫉妬というか、なんていうんだろう、ちょっと、なんていうんだろうな、悔しいんじゃないけど、なんかモヤモヤした気持ちがあってその自分が嫌だ、嫌 だ, だなと思って、俺、マックスやラスカルさ、ん目指そうと思って、そしたら気にならなくなったんですよ、なんにも。<笑> 俺俺だ俺と思ってそれでやってますどうすかこのおっさん2人が結構マジ泣きしてる<笑>実は<笑>最初からずっと撮らせてもらってます<笑>いいっすよ取ったとどんなどちらっていいっすよ俺は嬉しいしうん、嬉しいしかないっすいやなんか俺は泣く泣き涙が出るくらい本気で悔しいし本気で嬉しいっていうところなの表れなのかなっていうのはしかまあ逆に分からなくてそれが申し訳ないですけど 二人しかわからない世界っていうのはあるっていうのを感じています。完食時間<笑>結構下があったと思うんですけど、だけど今まででなんていう最近で一番悔しいですよ。今日は<笑><笑><笑>なんだろうあのー、大会とかってこうやり終わった後。 いつも自分のベスト出したと思ったらあのもう出し切った気持ちいいっていうストーンって終わりなんですよ正直あんまり相手に対してガッっていうこと正直俺はあんまりないんですよ言っちゃうと対戦に対してこういう感情になるのがガワーってて、はいはい、結構その自分にも今びっくりしてる<笑>やりきったらもう自分で あもうやりきったって感じなんですけども、うん、あ落ちるっていうのはそういうことです<笑>ストーンとなんかすごい不思議な感じい差し勝負ってこういう感じなのかなって<笑><笑>あのー、あ, あなるほど正直自分はこうもうなんだろう言葉にできない感じのものがあって入れないというか最初がそうだったんですけどなんか男と男の勝負不可侵な状態なんて言うんですか いいいもののさせててたがますまる前にカフェオこぼだけ<笑>おめでさか本番前にプレイヤー2人に手伝わせるっていう<笑> 一番やっちゃいけないことやっちゃうこれで上手く落ちたでしょし<笑><笑>バイバイ<笑>夢だったんですよね大食いってその必ずしも表舞台とか人目に立ってる人がだけが強いってことじゃなくてアンダーグラウンドな世界もやっぱ正直あるんですよ結構そっちの世界の人ほど本当に強い人が多い っていう中でも僕が純粋に思う現役の最強候 補, 候補なんですよ正直勝てるとも思ってないからこそやりたいしやる気があるかいかもし受けてくれるんだったらやらせてくれるんだったら全力でぶつかりたいな